いいね、シェア、サブスクライブ、サポートアットマークスーニールポッドキャスト、こんにちは、ようこそ。ハノイフ方式でフォーを調理。よろしくお願いいたします。良い一日をお過ごしください。今日、2023年4月6日は、ノルウェーのイースターです。英語で先続木曜日として知られる今日の休日。雲も雨も日差ししもなく、 外は寂しげに見えた。ノルウェーの街の郊外にある。私が住んでいるアパートの裏庭にはまだ雪がたくさんあります。この時は午後11時で、気温は摂氏1度と比較的暖かかった。ふと、亡き父のことを思い出した。私の父は、ハノイの方法に従って、いつもフォーを作るのが好きです。父がまだ生きていた時、 父は休日に家事をするために休暇をとっていたので、休日によくフォーを作っていました。当時、父はフォーを作り終えると、いつも私たちに電話をかけてきました。父が作ったフォーを一杯食べ終えると、父はいつも、美味しいですかサーズデーと尋ねました。私はいつもこう答えます。口ではそう言っていますが、頭では比較していますが、 父と母の料理はよく作ります。私はいつも母の料理よりも父の料理と食べ物の味が好きでした。北の出身である内側の私の家族のために。私の母方の家族は中部地方出身です。私は病気の人にアドバイスします。腎臓次に食べ物や塩辛い料理の塩分を減らします。皆さんへのちょっとした話。 私の母は中国人なので、とてもしょっぱいものを食べます。父がまだ生きていた時、いつものように、父が私たちを料理して食べさせてくれたように、私はフォーゴーがハノイの方法で調理されたことを絶望しています。私はお父さんが大好きです。フォーハノイはベトナムの名物料理で、多くの人に愛されています。ご家庭でご家庭で作っていただくと、 より一層美味しく召し上がれます。牛肉は甘くて栄養価が高く、麺はコシがありコシがあり、濃厚なスープと様々なハーブやハーブの香りが調和しています。そういえば、もうお腹が空いたので、あまり待たずに今すぐキッチンに行きましょう。濃厚なスープが美味しいハノイのビーフフォーの作り方をご紹介します。フォーは美味しい料理と言わざるを得ませんが、 加工は非常に簡単です。今日は、このシンプルなフーの作り方を共有します。すぐにキッチンに行きましょう。まず、セクションの目次を示します。1、ハノイビーフヌードルスープのご紹介。2、ハノイビーフヌードルスープとナムディンビーフヌードルスープを比較。3、ハノイの定番ビーフヌードルスープの作り方。 ハノイのフォーの作り方、調味料パック付き。4、美味しくてコクのあるハノイビーフヌードルスープの作り方の秘密。1、ハノイビーフヌードルスープのご紹介。ハノイの牛肉麺スープが登場したのは、フランス植民地時代からです。フォーフタンの形で知られるフォーハノイ。小さな通りに音を響かせながら歩き回るフォーの売り手は、 当時の破綻の古い美しさになりました。現在、フォーの負担はなくなりましたが、ハノイの方にはまだその価値があります。甘く透き通ったコクのあるスープが特徴のハノイフォーは、牛骨を煮込んでコシのある麺と一緒に食べ、ネギ、チリビネガー、緑の野菜を少し加えて、一度食べたら忘れることができます。 ハノイビーフヌードルスープとナムディンビーフヌードルスープを比較。ナムディンビーフヌードルスープ、表面上はハノイビーフヌードルスープとの見分けがつきにくいかもしれません。ただし、調味料を試してみると、魚ショーで味付けされているため、すぐにナムディンビーフヌードルスープが見つかります。そして、ハノイ方のスープはより澄んだものになり、味もバーになり、脂肪が少なくなります。 ハノイの麺は細くて柔らかいです。ただし、沸騰したお湯にさらすと、麺はまだ硬いですが、潰れません。ナムディンのヌードルスープは大きめで適度な厚みがあり、コーティングして手でカットするため、機械でスライスするハノイヌードルよりもはるかに麺が大きくなります。3. ハノイの定番ビーフヌードルスープの作り方。ハノイフォーの作り方、調味料パック付き。 準備50分。処理120分。4から5人用。ハノイフォーを調理するための材料、調味料の小袋付き。牛骨 1kg。150g の牛肉を散りばめた肉。牛フィレ肉 150g。玉ねぎ1個。スパイス1パック、ビーフヌードルスープを調理します。 生姜パウダー。調味料、魚醤、きび砂糖、塩、胡椒。ステップ1、材料を準備する。1kg の牛骨を塩と酢の溶液で洗い、臭みを取り除きます。その後、水を張った鍋に入れ、ジンジャーパウダー2ムを加えます。沸騰するまで5分待ち、冷水でもう一度すすいでください。ステップ2、 スープを調理する。2リットルの水を鍋に入れ、茹でた骨を入れて弱火で2時間煮込み、表面の泡をよくすくう。水を完全に冷ましてから、鍋に牛すじ1袋、牛すじ肉1 5 0ム水3 0 0トルを入れます。1時間煮込み続ける。全部取り出して、それぞれ氷砂糖少さじ 2.5、塩少さじ1。 魚少々さじ2で味付けする。牛肉が冷めたら、牛肉を薄切りにします。牛肉は薄切りにして食べます。フォーを沸騰したお湯に放り込み、ボウルに移します。そして、牛肉の上にスライスした牛肉、玉ねぎの頭、スライスした玉ねぎをのせます。最後に、沸騰したスープを注ぎます。それだけで、 4H を楽しむことができます。ステップ3、完成品。4を作る時間がないときは、ハノイの4を調味料で調理するのが一番です。4は短時間で少ない工程で調理できますが、元のフォーと同じように風味豊かで美味しいです。楽しみ。香ばしい4の風味が未来を刺激し、牛肉は適度に柔らかく、スープは甘くて美味しく。 ハーブやディップソースを添えて提供します。美味しいハノイビーフヌードルスープを作る秘訣。美味しいスープの秘訣は、カルビ、オックステール、または牛骨を煮ることです。スープをより自然にするために、砂糖きびを入れて、きつくない自然な甘さを作り出すことができます。身や骨の周りの筋は、しすぎると自然な甘みが抜けてしまいます。 骨は悪臭がすることが多いので、臭みがつかないようにしっかりと脱臭し、だし 汁, 汁に入れます。ハノイのビーフヌードルスープは、シナモン、アニス、カルダモンなどの香辛料を使用しないと、本来の味が失われます。マクドニールドポッドキャストからの共有により、家族や愛する人を楽しませるために、美味しい伝統的なハノイのフォーを作るのに役立つことを願っています。 アジアまたはヨーロッパのケーキの作り方の詳細については、下の登録ボタンに情報を残してください。無料の相談サポートがあります。このマクドニールドポッドキャストを聞いていただき、フォローしていただきありがとうございます。私はあなたからの連絡を楽しみにしています。次のビデオ。ご多幸をお祈り申し上げます。マクドナルドのポッドキャスト。 2023年4月6日